さて、次にその画像の使用方法のお話ですで。画像を使う方法には何通りもあるんですけども、まず最初はでに知っている、このリンクを使って画像を見るというのをやってみますからね。ではですね、えー、前回の時でマイページ e h t m l を編集しますけども、皆さんは皆さんの作った自分の好きなファイルを編集してくださいよ。今日ですね、e の えー、ちょっと大きいですがそれで、えー、ま あ,、うん、あその練習というところを作りましょうかでえーチ こういうふうに相対 URL ですから、ファイル名をそのまま書いたら、それは相対 URL になるよね、うん。じゃあ、このページを実際にブラウザで見てみましょう。ブラウザを持ってきて、j p の k02689 の mypage.html。 そうすると、えー、まあ、前回いろいろ作りましたけど、それはさておき、この画像の練習というところ の, この太陽ですで太陽がリンクになったとかね。これをクリックすると、えー、この太陽の画像が一面に出るというわけです。今回は小さいですから、あんまり面白くないですけども、写真みたいな大きい画像は、こうやってリンクを貼って、え、これ一面に出すということは普通に行われます。さて、え、今の一番目のリンクにするというやり方ですが、 2番目の方法としては、埋め込む画像にするという方法があります。で、埋め込む画像にする場合はですね、新しいタグ、イメージという単独のタグを使います。で、その時はですね、今度はソースイコールで、ここに相対 URL を書きます。で、その他ですね、画像の説明をここに書いた方がいい場合もあります。飾り出ない画像の場合は、例えばこれは太陽ですみたいに書くことをお勧めします。 じゃあこれをやってみますけども、えー、ちょっと P の色がうるさいので、えー、P の背景色は消しましょうねじゃあこの、えー、これをコピーしててで、えー、ソースイコール このオルトというのはね、えー、何のために使うかというと、えー、例えば、ね、画面、画像が見えない形のブラウザ、テキスト専用ブラウザの場合に、ここに太陽がありますよというふうな説明が出ます。あとはですね、えーまあ、視覚障害者の場合に、読み上げブラウザでこれ読むんですけども、読むときにその画像の代わりにこの文字が読まれるということができるわけです。では、えー、これを見てみましょう。これ これ、太陽の埋め込み画像でしていて、ここにその太陽があります。で、次に3番目として、今度はページの背景に画像を使うっていうこともできます。その場合はですね、CSS でバックグラウンドイメージという指定を使います。では、ちょっとじゃあ、こっちの方はま、えー、まあ、一回、えまあ、これて で、えー、何の要素のバックグラウンドイメージにしてもいいんですけども、これ、ページ全体というのはボディですから、えー、まあま、あボディのバックグラウンドイメージ。で、えー、CSS の、えー、値として URL 書くかいうか、URL、カッコ、ここに書く。でえー そうすると、えー、このページをリロードすると、えー、こういうふうに、えー、たくさん対応ができます、まあ。この埋め込み画像と同じ画像なので、えー、ちょっと区別がつかないですけど、これはさっきの埋め込み画像で、えー、これはもう、うん、背景ですね。なお、えー、何も指定しいないと、こういうふうに、縦横全部吹き飛になりますけれども、えー、じゃあ、例えば、ボディのバックグラウンドリピート。 Repeat X っていうふうに指定すると、えー、横方向だけに。あるいは、Repeat、え、Y、ー、にすると、えー、縦方向に。と真ん中に揃えたいですかねで。真ん中にしたい場合は、さらに、えー、グラウンド、リピート、ポジション X、センタ ー,、えー。こういうのすると、 縦に太陽が、えー、ページの一番下まで並んでいるという形にすることができます。こういうふうにして、えー、画像を作った場合、それはリンクとして、えー、見ることる。これは写真など大きい画像にできます。それから、えー、ページの中に埋め込んで直接表示する方法。えー、これは、まあ、写真などをページの中で埋め込んで見せた場合に使います。最後に、えー、飾りとして背景に使うこと。 これはこう縦横に引き詰めたり、横だけ並べる、縦だけ並べる、などの方法ができるわけです。はい。では、演習1ですけれども、えー、ウェブページに画像を入れる演習として、えー、まあ、リンクをしてみてください。あるいは、えー、イメージ要素を使って、この埋め込む画像にし、ね、てください。それから、背景としてやってみてください。えー、それぞれ、今説明しなかったらいくらかのことは書いてありますので、ね、それもぜひやってみてください。